皆さんどうもこんにちはレイムです。マリサだぜ今回は外部サーバーの入り方をご説明します。というわけで早速解説の方までカット。 というわけで早速解説していきますよ。まずはスイッチの設定を開いてほしいぜ。開いたよー。そしたら、インターネット設定を開いてくれ。よ、自分が使ってるインターネットがあるはずだから、それをタップしてくれ。タップしました。DNS 設定っていうところがあるはずだから、そこを手動に切り替えてくれ。なんか数字の羅列が出てきたわよ。それが DNS というサイトの URL みたいなやつだ。今回は外部サーバーに接続するだけだから、上のテキストと同じように打ち込んでくれ。一時停止推奨だね。打ち込んだけど次は、画面右の保存するボタンを押してくれ。これでスイッチの設定は終わりだぜ。次はマイクラを開いてくれ。了解した。 そしたら、特集サーバー欄を開いてくれ。今回は外部サーバーに参加するんじゃなかったのいや、これで大丈夫なんだぜ。とりあえず適当なサーバーに入ってくれ。了解したわ。 こんな画面が出てきたんだけどどうすればいいのその画面が出てきたら成功してるぜ。次は画面の一番上のボタンを押してくれ。次はこんな画面が出てきたわ。これは外部サーバーの IP アドレスを入力するところだぜ。基本的には一番上と下しか触らなくて大丈夫だ。これは何なのそれはサーバーリストに外部サーバーを追加するかどうかの設定だな。今回は外部サーバーに入るときの例としてエレメントっていうサーバーの IP アドレスを紹介するぜ。 追加するとサーバーリストに追加されるはずだぜ。今回は以上となるぜ。何かありましたらコメントお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。